ミジュマルの頑張りのおかげで、ポケモンたちは元気を取り戻した。サトシとデントは、新たなポケモンをゲット。ミジュマルも、アクアジェットをマスターして、元気いっぱいだ。